はい、えー。ではね、えー、まずね、スライドを作りますね、えー。じゃあ、ここからスライドを作りますけど、はい。まずは PDF ファイルをダウンロードして切って貼ります。ね。じゃあ、PDF のファイル、ここにありますよね。で、まあ、えー、っと、まあ、じゃあ、ここに、これね、ダウンロードします。 はい。ね。私はもうダウンロードしてますから、ね。まあ皆さんしてくださいね。はい。で、ダウンロードできました。はい。で、えー、見てみましょうか。えー、ダウン、これだ。ああね。ここにありますね。ダウンロード。ね。で、これをね、あの、Google の、あの、スライドに、えー、貼り付けるんですね。はい。じゃあ、 さっき作ったフォルダーですね。CJCC 研修会のフォルダーにスライドを作ります。はい、じゃあ、ニュ w で、Google スライドを、はい、クリエイト。作ります。ね。はい。ね、えー。まずじゃあタイトル決めましょうか。タイトルは、ね。例えば初級1の、 1とかね。まあ、まあ、これもね、えー、皆さん何んでもいいです、ねまあえー。練習とかね。はい。じゃあ、まずタイトルを決めました。はい。で、えっ、ー、と、これですね。はい。で、このおー PDF を、えー、Google ドライブに貼り付ける。ね、付けるんですけど、このままでは、 切ることもできません。で、えっ、ー、と、PDF ファイルを、えー、と切って、キャプチャーして、えっ、ー、と、スライドにつけるんですけれども、まあ、いろんなやり方があります。知っている人はね、そのやり方をしてください。で、もし、えー、皆さんが、えー、Windows 10、ね、Windows 10を使っているなら、えー、簡単なのは、えー、これですね。 えー、っとですね。こう。ね。スニッピングツールというのがあります。ね。Windows 10ではみんな使えます。えっと、えっとですね。じゃここに、ね。私は今、ここ一番下にもう、あの、ショートカットを出しているんですけれども、多分皆さん出てないと思いますので、ね。S、スニッピング。あ、出てきましたね。スニッピングツール。ね。これを、 まあ、じゃあ、ピンをしといてくださいね。私はもうピンをタスクバーにつけてるので、ここにあります。ここに出しておくと簡単です。はい。じゃあ、他、えっと、Windows じゃない人もいるし、えー、Windows 10じゃない人もいると思います。ね。その人は、あの、キャプチャーの方法ね。自分でちょっと調べて、ね。やってみてください。はい。で、えー、っと、これを使う人は一応簡単ですね。こ new。 で、この範囲を指定して、例えば、こうですね。ここからここまでを貼ります。はい。じゃあ、コピーできました。で、これを右クリック、コピー。あ、これでコピーできましたね。はい。それを Google ドライブに貼り付けます。ああ、できました。ね。はい。まあ、これでこう動かしたりね、えー、することはできますね。 はい、このぐらいはね、あのー、皆さんも、パワーポイントとかと同じですからね、これはね。はい。じゃあ次のスライド。じゃあここですね。このプラスマークで、はい、次のスライドを開きます。はい、じゃあどんどん行きましょう、はい。じゃあ次ですね。はい。えー、っと、見てください。でも、どこまで貼りましょうね。えー、っと、ここ、この全部を一つのスライドに貼ると、 字がとっても小さくなりますから、ね。あ、これでね、小さくしたり大きくしたりできます。ね。えっ、ー、と、じゃあ、こっからこえ、例えば、お久しぶりです。こっからここまでだけ、ね。切りますね。あ、ニューですね。またね。はい。じゃあ、ここ。こうやって。このぐらいかな。はい。で、また右クリック、コピー。 ね。えっ、ー、と。で、ここでも、ね。ペーストしますね。はい。ね。ここ真ん中に、こう、よし、これかな、はい。こうなりました。はい。ね。はい、じゃあ、どんどん行きましょう。これですね。はい。そうやって、あ、これですね。じゃ次、問題ですね。 えっ、ー、と、問題を選ぶもん、えっ、ー、と、A、ABC 選ぶ問題だから、これは一緒に見えた方がいいですよね。あ、あと、Windows 10を使っている人は、ショートカット、違うのもあります。えっ、ー、とね、Windows マークと Shift、それと S を押すと、こんなのが出てきます。で、これで、よいしょ、選択しても、いいです。 それで、えっ、ー、と、それを、ここに貼ればいいかな。あ, あできましたね。そういう方法もあります。ね。はい。じゃあ、どんどん行きましょう。そうやって貼っていきます。ね。じゃあ、これも同じですね。あ、あと、例えば、ちょっとね、切るのを間違えたときは、間違えるときもありますよね。例えば、ね、こうやって。 ってやってあちょっと大きく切っちゃった。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ、例えば、これでペーストしますけど、ね。この、ちょっとこの下が、白いとこが多いですよね。もったいないですよね。そしたら、ここで切ればいいですね。ね。クロップ、イメージで。 おいしょ、おいしょ、おいしょ、ここまでかな。よいしょ。で、これで切ることができますからね。パワーポイントも同じですよね。はい。はい。じゃあ、このようにやって、まあ、じゃあ、ね、全部やると時間がないから、えー、こうなりました。で、次にですね。じゃあ、音声ファイルを入れます。ね。例えば、ここですね。はい。ここに、 音声ま、音声のマークがあります。で、ここにね、あの、音声ファイルを入れます。はい。じゃあ、どうするかというと、まず、インサート。これありますね。ここに、こうします。そうすると、オーディオがあります。はい。オーディオをクリックすると、皆さんの Google ドライブにある全部の、あの、MP3 ファイルとか、音声ファイルが出てきます。あ、どれを、 選べばいいか分かりませんね。その時はさっきのフォルダーね。サウンド入れましたね。ここに戻って。あ、そうだそうだそうだ。ね。あ、そっか。01の01でしたね。最初の。ね。あ、ここに全部書いてますよね。あ、ちょっと待ってください。ここを見ると、あ、0101ってありますから、ね。インサート、オーディオ、ここで、ここで、01、 01ってやったら、もちろん一つしか、あ、一つやなんかいっぱいあるけど。まあ、いいですね。これですよね。セレクトします。そうすると、ああ、出てきました。ね。ここですね。で、例えば、こううんまあ、大きくした方がね、わかりやすくていいかなと思います。こうやってやっておくとか、まあ、これはどこでもね、ここに置いてもいいし、ここに置いてもいいし。ね。はい。じゃあ、やります。 はい。じゃあ、0102も入れますよね。はい。インサート、オーディオ、0102。はい。ね。たくさんありますけど、多分これですね。はい。はい。じゃこれも。よいしょ、よいしょ。ここに置いておきますかね。わかりやすいようにね。はい。ちょっと大きくしとこう。はい。 はい。じゃあ次はゼロ一ゼロ三の音声も入れます。はい。ゼロ一ゼロ三ね。多分これでオッケーなはずです。はい。ね、はい。はい。はい。はい。はい。できました。一応確認してみましょうか。うん。 じゃあ、これ、ちょっと聞いてみましょうか。1。あお久しぶりです。お久しぶりです。合ってますね。はい。これは ?2。あ久しぶり、はい。合ってますね。はい。じゃあ、このようにして、オーディオファイルを入れますね。はい。で、最後にするのは、答えを入れることですね。はい。えっ、ー、と、これは全部問題ですよね。 えー、こ、この問題が、えっ、ー、と、これ、ま、顔見たらわかりますね。これは知り合い C ですね。じゃあ、C と書かないと、後で学生は見てもわかりませんから、ここに C を入れますね。はい。えっ、ー、と、インサート。ーテキストブボックス。ね。で、ここにまあ、こういうのはね、パワーポイント同じですね。はい、じゃあ C。 入れますちょっとちっちゃいから字も大きくしますね。はい。ね、この辺にしようか。で、例えばちょっと赤い色とかにしときますか。ね。はい。まあ、この辺は皆さんね、簡単、すぐできると思います。はい。C。はい。えー、っと、2番の人は何でしょうかね、これは。えー 友達かな友達だから A ですね。はい。で、最後は。あら。すみません。ね、コピーをして、ここに B ですね。はい。じゃこう入れました、ね。でも、このままだと、ね、最初から答えが見えてますよね。 じゃあ、その、最初から見えたら困るので、これはアニメーションにしますね。はい。クリックしたら見えるようにします。じゃあ、これをアニメーションにするときは、どこかなインサートかなあ、そうですね。はい。アニメーションありますね。アニメーション。これ押すだけでいいです。はい。で、次。ね。ここ、A ですよね。これも、アニメーション。これだけで OK です。フェードインはすぐできますね。 で次も B もこれで、はい、できました。じゃあ見てみましょう。はいね、学生がこう、これを見るときはこんな画面になりますよね。で、学生はまず音を聞きますよね。あはい、音を聞きました。聞いたとします。それで、うん、A、B、C どれかなで、クリックすると C。ああ、知り合いか。ね、2番も同じですね。はい。 ね。こうクリックすると答えが見えるようになります。はい。ね。えっ、ー、と、全部はちょっと時間がないのでしませんでしたけど、このようにして、あの、スライドを作るということですね。はい。だから、まず PDF ファイルを切って貼ること、音声ファイルを入れること、それと答えを入れる。その3つだけで、えー、このような簡単なファイルができます。